改めまして肌の乱文翔ですよろしくお願いします<笑>この道より我を生かす道だし迷わず進めこの道を フ、sí. ィ、sí. ウィッシュスイッシスイィッスイウィ 会場の皆様に感謝の気持ちを込めて、で、ありがとうございました。はい。清水さん。